こんにちはエリカです見てこの髪の毛髪の毛がうまく決まらない髪の毛セットしていきますまずは髪の毛を少し取りますはいここでヘアアイロンが登場しますゆっくりとね、髪の毛を潰すようなイメージでやってみてください次は前髪えー、これもね、髪の毛を潰すようなイメージでやってみてください でえー、私のヘアセットはこれでオバディシュートもイメージご視聴ありがとうございました、えー、毎週金曜日に投稿してるのでよかったらまた遊びに来てください皆さんの幸せを今日はも願っていますおいしょ